切れる切れないじゃないですよ、もうそれしかないから、それで切ってください。 初めてうんね、ただ、ね、こだしって戦う刀じゃないし、まあ本当は、うん、本来は、誤、う、信、んまあ、みたいなこと<笑><笑>まゃない暗殺系とかなんかこう、暗殺系だったらもうちょ い, <笑><笑><笑>いませないです、ね。いやだから<笑><笑> もう切れる切れないじゃないですよ、もうそれしかないから、それで切ってくる<笑>よくわれわれ々やってる、つばぜリとか、多分絶対できないと思うんですよ、<タッ><タッ><タッ>なんか折れるはかけるか、押し負けるか<タッ>、はいはいはい、かなーと思うんで、でもできればやっぱり、見栄え的に逆手がいい、はい、逆手って結とデメリットあって、順手で持つよりリーチ短くなるんですよねか。 持ち替えでも結構勝いちい相手なんで、うんうん、そのーなんだ身体能力でカバーみたいなた、うんうんはい。で、まあ、最終的にちょっと圧心的な殺し方に持ってきたりとか、ほんで回るとかはちょっと控えめの。うー<笑> とか、はあ、な感じかははいよっうん、さがで戻すって結構大変な。 やっああいやーーこいいいてあああうこ最悪顔、顔潰しししし恥ずかスライほな<笑><笑>しし<笑>ください真っ向足。 ちょっとキャラクターのイメージとしては、<笑>なんだろう、あのー、やっぱ軽い系というか、うん、ああ、そうか、木、う、ち、ん、ってなんだ、あ、はい、っ、余計、切り上げ、後ろ、横、こここ<笑>あんまり動いてほしくないから、そのばたついてほしくないというか、<笑> は, いはい、はい、は軸ここの、まあ、ここは、ってストはそんな動かない、うん。右あうんうんうん はいはいはいはいは い, はい、はい、<ス><ス>なんんかねーいやでいいすけどちょっと表評感はない。<ス><ス><ス> どっちかともう一回。<笑><笑> あもう一人<笑><笑><笑><笑><笑><笑>あーなるほど何 あ, <笑>あ い, い, か<笑>れ い, ないやけるいけるな。 はハはハ <笑>やめよやめよよ最後の日に一応それやめよう結構やっぱ怖いなと思って、うん、怖いめっちゃ怖い。怖い。<笑><笑>あーあーあーあああああああああああああああああああ 顔ああすごい<笑>顔がって顔顔ってがら顔<笑>ってがらはないらいってのすすかした覚覚覚覚ええええ俺頭るフッフフフフい よっ、だーいあーはぐ答<笑>えます。 ーっやだ<笑> <タッ>はぁ、あ、はあ、<笑><笑>大丈夫そうですね、大丈夫だ、救急車止まって、手間のざまを見て大丈夫、ザキさんが壊れそう 終わりました今日今日したた今日テテーーママでっだち立、はい、子子こだち忘れてた<笑>こだちかか結構普段の僕、やらないような動きを大切にしてほしいと思ってきあなたけど。というわけで、こだちのメイクでございま<笑><笑><あれ><笑>したあ。